撃っていいの撃たれる覚悟のあるやつだけだお前にその覚悟があるなら力を貸してやるナナリーが望んだ優しい世界を作るためなら俺は喜んで自分の手を汚すお前なら理解できるだろうルルーシュビ・ブリタニアが命じる王様から動かないと部下がついてこないだろう全て揃った最高のステージじゃないか れは世界を壊し世界を創造する全ての条件クリア敵陣営を崩壊させろ全ての条件クリアそこだそれが全力かそれで全ての条件はクリアされた撃っていいのは撃たれる覚悟のありやつだけだ力ある者よあれを恐れよ貴様の敗北はもう決まっている 悪をなして恐怖を打つジュルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちを死ねしまったんこれは終身契約。は<笑>は何をバカなことを。悪いな。俺はすでに魔女と契約しているんだよこれ以上の契約は遠慮させてもらう。